こんに ち, はんにちは日本語のディベート、グチバーサスグチ。今日のテーマは、えっと、空気を読む。賛成、反対に分けて、これから大谷から、えっと、話していただきたいと思います、えっと。自己紹介を簡単にしていただきたいと思います。こんにちは、日本人の花見組です。今日もディベートに参加させていただきます。よろしくお願いします。イェーイ、はい、こんにちは、インドネシア人の。 ロイと申します。今日もディベートに参加させていただきます。よろしくお願いします。イエーイこう雑談が好きな、あのロイさんです。はい。えっと、すみません、ちょっとあの、あまりちょと、あ の, ふ, あのふざけるのが好きな、えっと、今日の。えっと司会を務めさせていただく、クうも申します。よろしくお 願, し、はい、お願いします。はい、えっと、今日は結構また面白いテーマで、えー 日本であの多分日本語がわからない人もちょっといるんですよね。で、日本には空気を読むこうこう空気ですね。を空気をこう読むっていう文化があります。あります。これあの日本語教師であるえっと原先生からちょっと簡単に空気を読む読っていうのはどういう意味かちょっと簡単に説明していただきたいと思います。はい。日本人はよくあの人と話すときに。 すべての話を言うのではなくて、話している相手の。話からニュアンスをつかんで、その言いたいことを聞いている人が。こう考えて、見つけます。すべて言ってもらうんではないです。っていうのが空気を読む、日本人がいつもやっている空気を読むということです。 はい、えっと、そうですね、欧米、こう、欧米とか、また中国の。あの、中華系の人は、あまりその空気を読むっていうのが。多分ない、ないと思います。インドネシアは。インドネシアは、あの、まあ、中立ぐらいですね、はい。読むか読まないか、はい、まあ、まあ。ビン、半々くらい。半々ぐらいですね。地域次第です。おお地域次第。はい。 あの全世界どの国でも空気を読む文化はありますが、その程度ですね。程度が高いか低いかでちょっと分かれてるんですね。これはあのまあ英語で言うとハイコンテクストかローコンテクストカルチャといったりとかします。日本の場合はもう世界一のトップのハイコンテクストカルチャでもう顔を見て気持ちが分かる。 でこの人の行動を見て気持ちがわかるで何が言いたいのかまで分かってそれで自分もそこに合わせて行動するっていうのがまあ空気を読む文化なんですねでこれがと日本だけ本当に世界トップのレベルであのすごいあの高いレベルのハイコンテクストカルチャーを持ってる国なんですけれどもその位置でおを人からちょっと話をしていただきたいと思いますまずローリーさんからあの一応インドネシアにはあの地域次第空気を読まないか読む 文読む文化にあの分かれててそこであのやっぱりローコンテクスト の, あの文化の方が結構あの強いかなと思ってあの個人的には空気を読まない方で読まない方だなぜかというとやっぱりあの空気を読むっていうのは常識次第であの日本人の常識も結構特殊でそれであの 常 識, を常識に従って行動に移るっていうのはあの個性、個人性をあの尊重しないという意味だと思う。で、なで日本にはその個人性があんまりなくてそこでストレスとか溜まっててあの日本にもそのクリエイティ現代的はクリエイティブな社会を作らないといけないと思って。 やっぱり、最初に言った通りに空気を読む文化に対して反対だっていうことっていうことだ<笑><笑>です ね, <笑><笑><笑>ね OKOK、okay. okay. ありがとうございます原さんどうですかはい、私は空気を読む文化に賛成しますまあ、なんか日本の人が空気を読むようになったのはなってて、それが今まで続いてきたのはやっぱ日本っていう国が あのどこの国ともこう地続きでつながっていなくてあので特に歴史の中では外国からの人があまり入ってこない時代が多かったりこう生活していく上で も, でも他の国よりこう日本人同士でいることがやっぱこれまではすごく多かったのでこうそれが続いてきて今も残っていると思って。で 日本人の常識はちょっと特殊だったり個人差を尊重しない部分があったりしてよくないっていうのも言ってました言ってたけどでもなんか日本語っていう言葉とこの空気を読むっていうのがセットになっていても日本人はこうお互いにこう一緒にいるときにあの人は多分ああ言いたいと思ってるんだろうなってで 答えを相手が考えるように話すのが日本語なのでその日本語を使っている限りこの空気を読む文化はこれからも続いていくべきだと思うしあの空気を読むからこそこう旅行のつながりでこう何て言うんだ一緒にきれいにしたり一緒にこ う, こう相手を 相手が思っていることを考えることで相手を尊重するっていうのがあるので空気を読むのはいいことだと思う、うん、はいじゃあこれから二人自由に話していただきたいと思います、はいうん、あ、違うんですかちょっと今メール確認したいんですけどこれちょっと違うと思いますな、ね、んかその最初の確認だけちょっとお願いしたいんですか大丈夫ですか風の京都県線とかはかなり必須だと思うんですよ あとはもうそのこう前今作ってた仕方たやつはどのぐらいのその風能力あるかわからないからそこ全部見ないでくれ空気を読む文化っていうのはそもそもく日本人でも空気を読めないという方もいるらしいでその空気を読まないことに対してあのまあ その空気を読まない事態は非難されるっていう事実もあってそれはやっぱりあの個人的にはだめかなと思ってであのー、まあさっき言った通りにこ個人性を個人性を尊重しないっていうのは い, いつ怒られるんですか空気を 読, 読まなくて怒られた怒られたりとかしたことありますああったでそれが あのアルバイトの時だった、うん、であのホテルの配膳だったんだけど、うん、あのみんなが や, やっていて例えばあのみんながその食べ物をお客さんに渡していてで僕も食べ物をその一緒にやったんだけどで突然にお客さんが何か落としたりしてで僕もまだ あの忙しくてその食べ物で忙しくてであの年配の方の同僚に言われてて「あんた空気読めよあれお客さん見た落としたよなんかお客さんだから空気読めよ」とかいやわかんないしであのこっちからも結構忙しくてどうしようもないから空気読むっていうのは。 うん、どういう意味なんだよとか、うん、そういうあのエピソードがあってやっぱり茎を読む文化っていうのはあのそんな大事じゃないと思う、うんうん、ああなんかそのレストランの話だと多分あのそういうホールとかお店でやるこういやホテル結婚式だったでも食事の配膳。 うん、でもレストランじゃないホテルの結婚式まあ一応その イ, イ, ドインドネシアでも同じなんですかインドネシアでもたお客さんの物を落としたりとかしてても普通にそれ 気, 気にしないでみんな、はいまあ、食, べ物食べ物を運んだりとかするんですかあ、そ れ, はそれ全然拾わないインドネシア拾あ、近ければ 拾, 拾うんだけど、うん、まあ、そ遠かったら拾わない とかったら、まあ、こっちも忙しいしうーんこっちも忙しいしいでもそれ落としたのを、うん、そのままにして長い時間置く方が会場も汚くなるしお客さんの気持ちもだんだん悪くなるからそういうご飯を配膳する係っていうのは多分その空間を管理する係いやそれがあの物あの食べ物を落としたんじゃなくてただ物を落としただけで物を食べ物を落としたらそれも私たちの仕事 だ, 仕事だから それは当然のこと。で、ただ物だけ。物だけ落として、で、お客さんがわざわざこうやってやらないといけないとか、そういう空気読めよとか、それがやっぱりおかしいかなと思う。お客さんが取れなさそうだったんじゃないそれは。いや、普通にお客さんが、あの、席を外して、取らないといけない。席を外すというのは、どれほど苦しいか。 そうはそんな苦しくな い, <笑>くないと思うだから<笑>絶対また二人こんで笑ったらまたコメントでなんでこんなにあのロイさんのこと鹿にしながら笑ってるんです か,、ね、だかコメント書くなよ馬鹿<笑>してないからただ話が面白いも笑ったなかっロイさんかのなんか言葉のチョイスが時々ちょっととても面 白, く、ね、面白い面馬鹿にしてないもういいいいコメント書かないでね馬鹿してないからそうもう大好きだから大丈夫、うん でだ か, だから空気を読むっていうのはそもそも常識なんだから特に日本人の常識なんだから教えてくれない教えてくれないしあのー、まあ言ったとしてもだから空気じゃないですかそれは教 え, 教えてくれないからだからこそそれすべて込みで空気を読むだから教えてくれないから空気じゃないですか読めない人に対してど う, どうする読めないよ 空気読めよって言って次からはそれを読んでほしいっていうあのその時に空気読めよってそのおじさんが言ったのは次からはこういう同じことが起きた時に今回の無視よりはもう一個いい反対応をしてほしいから空気読めよっていうそれは次そういうのがあった時とか今この瞬間から後でもそ の, その困ってるお客さんに対してあのその困ってることをこう感じた。 ちゃんと気づいてますよっていう行動をしてほしいから空気読めよっていうだから空気を読めよだけと言われたらどうする、うん、空気だからもうあの言わなくていいそう読まないといけないだからは分かんないんですよ分かんないのに行けたらいいおい空気読め<笑>次回も空気を読めと<笑><何で><笑>こうなんでな何が悪いと な,、うん、そ, ういうないそれを自分で気づきなさいよが空気読め、うん、あの。 怒ってるってことは、何かが悪いっていうことまで教えてくれてる、うん、今その瞬間ちょっと悪いことを空気の教えてくれてる空 気, の空気の学習法かもしれないです<笑>それ自体が<笑>それ自体は空気読めっててはい。<笑><笑>え何今空気読めって言われたからかこた そ, そ, そ, そ, そこを考えることがもう空気読むこともそうかもしれないですねだったらどうやって空気読める だ, だからそれが空気の教え方かもしれない そそうそう、ここは今読む瞬間ですよと教えてくれたじゃんだから読むために何に気づけばいいんだろうって考えないと自分が詳しく教えないとだったら分かるしじまいじゃんそれが、うん、ハイコンテキスト文化とかハイコンテキスト文化でもそれがそれが外国人にとってはもうあのとてつもなくそれは難しいかあの理解できないしあの分からないし でまた文化のこう違いが出るあるので何をどう対応すればいいかすらもわからないっていうのがあるんですね。そでもその空気読めよって怒ってるのの、うん、こう話してるのが人だらけした時に、うん、あの何が悪いんですかっていうのは、うん、あの油を注がない言い言方で聞くのは、OK、どうしてもそ の, 空その瞬間空気を読めなかったら。うん あの「オタクのもの拾え」っていう意味ですかねとかは質問するのは OK どうしても読めない時は日本人でもいくら空気をお互い読んでる文化でも自分が読んだのと相手が読んで欲しかったのは時々合わないこともあるからそういう時はあれ違うなと思った時に相手にその。 違うななっって思ったことを伝えるなんかもうずっと読ませて読ませて読ませて読ませてを続けるそうするとあれなんかわかんないなっていうのを伝えるとより詳しく言ってくれたり読んでほしかったことを教えてくれる だ, だったら空気自体はもうバラバラじゃんそうそうそうそれをこの人の性格を見て推測するのが空気を読むだから推測ってど…何のこと空気空気自体はもう一言一言葉じゃん まあ一つの言葉で、うん、みんな自分次第とかそういう逆になんで個人性を尊重さすることになるの、うん、そもそも空気を読むっていうのはみんなの常識でみんなの常識でみんなが期待されることをやするっていうのは空気なんじゃないかなと思うんだけどあそれは多分集団意識 の, その生き方 日本人がよくやってる集団意識の生き方が多分そういうみんなの常識に合わせることで空気を読むっていうのは相手のニュアンスを汲み取ることだからあの相手のニュアンスを汲み取るために必要なのは相手に対してあの反発的マイナスなこう態度で最初からいくんじゃなくて多分相手はこう思うだろうって推測するためには相手を尊重したり重んじたりする姿勢が必要だから空気を読むっていうのはちょっと。 違うかないそもそも文化っていうのは依存しないといけないからで、文化を依存するには誰かに特に外国人に習わな い, 習わないといけないと、あのーまあ、それも文化の依存のためでの民自その同調圧力の集団の空気と自分の空気のさっき言ったニュアンスっていうのがあって。 そ, そもそもそれ自体ニュアンスっ て, っていう定義何なのかあニュアンスの定義は何ですかって言ったらやっぱそう顔色ですね顔がなんか怒ってるか怒ってないか笑ってるかそれとも体調子が悪いかどうかっていうことかなあとは声の色、うん、声の定義も変わってくる、ね、怒ってるかどうかとかじゃそこでフランクで 聞, 聞けばいいじゃんフランクで 聞, 聞けばもっとあの問題も解決できるし うんうん、でもそれを聞かないのがこう日本語の話し方こう結論を一番前に置かないで話すし何 な, なら結論がなぜか言わないまま話が終わってもうそれは聞いてる人は結論をここまで言ったら分かるだろうっていうところで止めるのが文化だからこう全部聞かないあっ こ, この答えをこの人は結論で言いたいっていうのを考えてその次の言葉を言わないといけない。いそれがあえて あの相手がそこまで誘 導, す誘導したら、まあ、あえての戦法も理解できるだろうと思うんだけどそこまで誘導されなかったらどうする空気を読むっ て, いうって言ってももう分からないじゃん。いやでもんんなんか言ったら0から 0.5 は進んでるから 0.5 進んだ中で自分が分かったこととかその続きで言いたそうなことについてもう一回質問しないと。 いやだからそこでもう一回質問しないっていうのをもう一回質問すればいいじゃんもうフランクで空気を読まずにさっき ど, どういうことですかとかでも全部聞いちゃう人はダメだよあの自分も読まないとい全部質問して答えを得るんじゃなくて読んだ上で最後分かんないことがどうしてもあるんだったらちょっと聞くいや分かんなわかんなかったら聞けばいいと思うんだけど分かんなかったら あの分からない分からじまいであのただ仕事をやるっていうのは、まあ、その途中中途半端の仕事にもなるしあでも全部分かんなくて間違えた解釈するのも全部分かんないから相手に「あ、全部分かりません」っていうふうに聞くのもそれは相手のことを理解しようとしてないっていう姿勢だと思われちゃういや回避したほんに分からなかったら質問できないいと思いますそうそうそうそうそうでもだからそれそ れ, それ言ってる 本当に何もわかんないのにいきなり空気読めって言われてもあれ何が悪い会食も一致しないし、うん、そのまあ一理ありっていうまではできないから、うんうん、そもそ も, あの 常, 識も常識も常識じゃないから人次第さっき言った通りに人次第だったらもう空気読めって言われても。 でも最初から最後まで空気読まないのは絶対やめたほうがいい。だからどうしてもこう一つも分からないのが続いてる状態の時だけ質問して何か一つでも分かることがあるあとはそこからどんどん相手が言いたいことをこう自分の中でこうこう構造を作っていかないと。それは相手に全部こう家を建ててもらうんじゃなくて自分で相手が言ったことを置いた後に これも多分言いたいんだろうって合わせてこう家を作って話していかないんで相手と自分でこう言ってることが言ってることだけで作るんじゃなくてこう言わなくてもお互いに私はこれが言いたいあこれが言いたいんだろうなっていうのを合わせてって話していかないす。全部言っちゃいけない、うん、おっ分かりましたえっと一番最初はロイさんが言ったことに関してはちょっとお話をあの2人から二人にちょっとあの聞きたいんですが ロイさんが一番最初あの言ったのはっと、このグローバル時代に、あのー、このクリエイティブなこの、まあしまあ、仕事も今年生まれる時代に、この同調圧力によるこの空気読む文化で仕事すると、その個人の、また仕事上でもそクリエイティブなあの結果が出ないっていうのがあるってことで、それで反対したいってこともあるんですけど、それについてはどう思いますか ああああああそのグローバル時代だから日本結構なグローバル時代をめちゃくちゃ強調してるわけなんですねでグローバル時代っていったらやっぱりいろんな外国人が入ってるからこそグローバル時代なんですねみんな他のいろんな国の外国人で仕事するからでグローバル時代そんなにいってる、まあ、割にはそこにまた空気を読む文化を押し付けられると逆にこれはあのグローバル時代を殺すあのグローバル時代を生きる。 その仕事とかビジネスのやり方を殺してるんじゃないかなっていうのが多分言ってるわけなんですねそれにしてはいかがですかただあのこ う, もう全部外国人と話してる時にそれは日本語での会話じゃなかったらその空気を読む文化と文化をそのまますべて通用させることはできないけどこう。 クリエイティブになっていきたいと。グローバル時代でも、日本語を使って話すときとかは、日本語っていう言語自体が、もう、空気を読むことでこ、こう、日本語はコミュニケーションが取れるようになってるから、日本語を使う場面では、これからもずっと空気を読む文化が必要、あるままがいいと。なんか、それは日本語の、これまでの、こう、日本語としての、 形に合わなくなくっちゃった全部ここローコンテクストにしようとしたらそもそも外国人として試食するとしたら空気を読む文化をあの、まあ、強引に強引に読ませるっていうのは<笑>やっぱりあのどうかなと思うんだけどもしあとあの日本も少子化も進んでるんじゃない 少子化も進ん で, る進んでてでそ の, あの労働あの、まあ、今もあのコンビニとか言ってコンビニとかに行ったら外国人の外国人の、まあ、労働労働もいっぱいいるからそこでやっぱり少子化も あ, もあって そ, うそれに兼ねてあの空気を読ませるというのは の何の関係があるんですか少子化と国家計を分かって少子化があるからこそ、うん、あの日本 の, あのこれから日本が、日本はもっと外国人が必要 と,、うん、とされる、うん、で、外国人が必要とされるからこそ、うん、日本はそのグローバル化して、うん、であの、日本はその外国の文化 を, 文化をあのまあ 受け止めないといけないと思う。でその外国の文化を、うん、あの 阻, 止しない阻止しない文 化, 文化をあの強引に読む、うんまあ、空気を読むとか言わ な, ないと惜しくないと惜しくない方がもっと、うん、あのみんなにとってもいいと思う。うん、あでもそれは 共存が必要、この文化っていうのは消すのは一番良くないと思うからその日本文化の一つとして空気を読む文化はこれからもなくすのは良くない日本語と一緒にこ う, こう上がってきた文化だからそれは残すことも必要だと思う。 あのどうしても日本人がこう子どもの時から日本で生きてきたからある常識は時々外国人にとってはわからないこともあるからそういう時にこう聞か「えそれ何ですか?」って聞かれてもうずっと読ませようとするんじゃなくて少しわかりやすく教えてあげたりするのも必要だと思うし何かこれはよく誰も言わないけど常識でありますよっていうのをわかりやすくこう。 リストアップとかされてたらいいいと思う、うん、あいいくらグローバルグローバルって言っててもあのみんな外国人一緒に住んでるあの暮らすわけなのでそこで一番大事なのはグローバルっていうのはまあそれ時代の、まあ、変化の一部に過ぎなくてなんですけど共助がもっと大事ということで共助 の, の中の中では、まあ、やっぱり日本の文化も、まあ、大事な文化をちょっとあの守っていくのがいいかなっていうことなんですね。はいいありがとうございます、えっと もう時間なんで、じゃ最後のスピーチだけ、ちょっと時間でまとめようとしていただきたいと思います。まず、あ、は花先生から、はい。えっと、日本人が、なんかお米を作っていた時代から、こうできてきた空気を読むっていう文化なので。まあ、これからも、全部はなくならないように、してくれたらいいなと思うし、でも。空気読めって言われても、日本人にとっても。 あの年配の人から読めって言われてよくわかんないこともあるのでよくわかんない時はまあこうお互いに「えそれなんですか?」って聞けるような関係とかコミュニケーションの取り方をできたらいいかなと思います、うん、逆にう嬉しいじゃないですかクッキー読めって言われて「おなんか自分のグループに入れてくれるんだ」っていうことかもしれませ、ね、ん本 当, そうそう、ね、本当すごいい外人だっったらあクッキー読めって言わないと思うんですよ。 なんか壁があるから、ちょっと分かってると思ってるから、中、うん、すごい中がいいから多分、呼、うんで、うん、くれって言われたかもしれないですね。は、ね、いどうですか？あの僕はやっぱり空気を読まない空気を読む文化に対して反対。なぜかというとあの空気を読む読まなくて済むっていうあのまあっていう状態をつった方がいいと思う。であの共 外国人との共存共栄を目指すと目指すとしたら空気を読む文化をつけないことでその空気を読む文化をなくすんじゃなくて空気を読む文化のことをただこれはあるよということだけ教えててでそこであの 共, 共存共栄を目指すんだからあの空気を読まないさっき言った通りに空気を読まない状態空気を読まない 場を作ることとととがもっと健康的だと思う最後の、えっと、まとめなんですけれどもああまあ最後私個人的な意見なんですけれども私は結構あの空気読む文化が結構好きなんですねあのなぜかというと別に細かい話をしなくていいっていうのが一番いいと思うんですよ例えば今日パスタ食べたいからいい感じにパスタ作って寝ていたら本当にあのいろんな外国の方の中では じゃあ塩を何ミリグラム入れますか<笑>で何分何秒茹でますかっていう質問が本当に実際そういう仕事上ではそういう質問結構あります特に私 IT もやってるんでものすごい細かい質問が来るんですね何日何秒とかそういう話も出るわけなんですよでそこまで答えるとめちゃくちゃコミュニケーションコストがかかるわけなんですね別にこういい感じにしてねって言ったらじゃあ自分が考えてこういういいクオリティのもの作ってくれれば全然終わりなのに すごい細かいところまで聞く本当に非常識的なレベルまで細かいことを聞かれる場合が多いんですねでそれがすごい逆にコミュニケーションコストがかかって仕事にめちゃくちゃ邪魔になるまあ差し違えがあるってこともあるんですけれどもただ本当に外国人にとってはやはりすごい何かどれを何が欲しいのっていうのがわからないのもあるんですねそれをちゃんと説明してくれる文化が文化というかそういうのがあればいいんですけれども まず、あ、空気っていうのは教えてくれないんだから空気だと思うんですね。やっぱ体で体験して、それで自分で感じてあの学習していく、学んでいくしかないと思うんですけど。もうそれが一番難しいところじゃないかなとちょっと思います。はい、そういうことで今日はこれでディベートを終わりにしたいと思います。二人ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ます<笑> JLPT この一冊で合格するみんな本屋さんで買ってねー。